こ ん, <笑>こんにちは。こんにちは。今日は上野のグリーンクラブの中の常設展に来ています。今日案内していただくので。はい、埼玉県の防災大野です。は い,、はいよ い, い、よろしくお願いします。今がこのイベントやってるんですよね。はい。えっと二十パーセオフ。そうです。常設最大の催しです、ね。最大の催しなんです。ね、えー、年に2回いつもやるんですよね。うん、夏の。 えー、8月ごろと12月の終わりごろに 20% 引きをやらせていただきます<笑>、はい、で今までは3日間とか割と短期間だったんですけど、うんうんはい、今年はコロナのせいでお客様が密にならないように長いスパンをとっております<笑>今回9日間でってことこですね、はいはい、8月の26日のう木曜日ま で, やってますので、はい、9時から4時半。 9時から4時半、はいうんえー、お休みはございません、はい、ありがとうございます常設店でどんな木が売ってるかっていうのを一緒に回って説明していただこうと思います、はいはい、はい。このサイズはね あのいつもいっぱいあるわけではないんですが、そうそうそう大きいものが欲しいというお客様が最近、結構いらっしゃるんですよ、前はあんまりこのサイズは置いてなかったんですけどもね、ね、うんうん、大きいので、これ、どうやって持って帰るのかなと思いますが、はいえー、とここの会場は駐車場付きで、はいはいえー、駐車場無料でございますので、なるほどえ皆さん、車で取りにいらっしゃいますし、はい、あとはあのタクシーの方はタクシー乗り場ま で, です。 台車でなるほど、ね、何かとていうと個々のお店独立してまして、うん、番号書いてあります、うんうん、この番号の持ち主さんが発送するのであればいいのですが、うん、人によって全部意見が違うのですなるほどえ全ての植物発送はしておりませんので、うんうん、その気をつけた方がいいですね 棚ごとにいろんな方が出品されているというか今。今十五件の盆栽屋さんが各自、えー、自宅で育てた盆栽を随時搬入していますなるほど。ここがあの東京で一番古いと言われる盆栽屋さんのへあの棚ですね、えー。世田谷の方に本店がありなるほど。おじいさまが盆栽園を親になって明治時代ですかね。はいはい、で今はお孫さんがついています。 紅葉は、多いですね。たまたまでしょ<笑> た, ま た, またまたま。たまたま、こっちもそうです。あ、こっちも。あ、本当だ。はい、さあ、ほら、季節によって、どんどん中身変わりますから。まあ、昔、東京には盆栽屋さんがいっぱいあったんですけれども。はいはい、やはり、地下の交渉で、はいはい。場所を取る、水道代がバカ高い、うんとね。ということで、結構、地方の方に、皆さん引っ越して。うんうん、その中で、唯一生き残ってます、うん。ここがね、伊豆の。 山野草の方が面白いのが多いですよね、ここだとね、こういうふうに。 いっぱい大きすぎてるんで、見にくいかもしれない。う, んうん、うちのメインは、やっぱり豆盆栽ですから。<笑>はい、ね、感じ。このいい、このサイズ。まあ、もっとちっちゃいのもある。ミニというよりも、豆です、ね。豆盆栽が、ま。豆です、うちはもともと豆盆栽のお店なので、うん、こういうふうにね。 札が大きいんで写りにくいですけどねこんな感じでねこ れ, これ種まいて3年生へえひたすら小さくこ れ, これ毛糸の種まいて2か月目、えー、2ヶ月でこんなに毛糸はね2か月経つと花が咲くっていう法則があるんですよへえ面白いだから時期をずらしてまきます2週間に1回ぐらいまく そうすると最初に巻いたやつはもうとっくに花が終いるただ一元そ草なんで来年は咲かないんで機会があった時にやっぱり飾るのにはちょうどいいか な, あなまあ、うちは小さいのだっていうとことで、うん、特に、うん、例えばこういう苗木をこれは上をカットしただけなんですけどそれを植え替えてさらに小さくしたやつがこれが こうなるんですよねまあ多分こっちの方が元が太いからこっちの方があのこれよりは大きくなると思うんですけ ど, ど、ね、でこっからさらに刈り込んで鉢をこのぐらいの鉢に移します、はいはいはい、そうするとこういうのがこのサイズで揃うんです。 途中経過、えー<笑>あの。やりたい人はね、途中経過が好きなんで す, そうですよ、ね、自分で植え替えたいでしょ、だから自分で作り出来上がったものじゃなくて、素材を売ってますね、うんうんうん、結構ね、出来上がったのはもう展示会用で す,、うん、ですけど、たしき、たしきですね、うん、これ、今日の糸っていう、もみじのたしき、売、う、の、ん、売れちゃってないんですよ。 意外と珍しい木だと思いますえー、相談えつくもケヤキえーあ本当、つくもニレケヤキえー、ニレケヤキれが小さいっことちっちゃい、ちっちゃいですねつくもニレケこれは刺し木ですけどうん、この辺からカットして、うんうん、この辺拭きますから全部切るとバーっと、えー、で、このくらいの鉢もっと浅い鉢にね、はいはいはい、入れてえー、面白いこれ2本じゃなくてくっついてますから盛り上げたらいいと盛り上げたらいい うん、これもみんな500円ぐらいですもんねそうですねいいこれ山もみじの種まいて122年半紅葉もするしこれをこのくらいの鉢に移せばすぐ豆も、えー、曲げたんじゃなくて自然の曲がりですなるほどこれはあの網伏せはいはいはいはいここ環境が暑いのでうん、うん、今の時期は晴れないサイズのも多いときますなるほど自宅の方はこのサイズへえここはね珍しい 牡蠣ばっかりやってる、盆栽屋さん牡蠣牡蠣変わった牡蠣ですよ、ほら牢屋牡蠣牢屋牡蠣…この柄<笑>なんか柄がね…そうでしょう。富士の白雪っていうあの種類らしいですけどへえー、綺麗そう面白いのうんあ、こういう種類ね種類です、種類でこれも牡蠣です唐辛子みたいだけど、ね、これも、あの、赤くなるんですよ 赤くあそか。ちょっと唐辛子みたいな。<笑>そう。あとまんまるでしょ。で、あの辺も柿が多いですね。へー。うん、あとカレーの一番あれなのはバラですか？野バ ラ, バラ？ちょっと変わったやつばっかり。名前つけて自分で名前つけて、えーあ。作ってるんだ組み合わせ。はい。自分で全部作ってます。面白いですよ。もうね、七十過ぎてます。 80いですけど、ねえー、もう本当好きでやってる。<笑><笑>えっとね、山脈コーナーもあるんですよ、ねえー、こういう。山脈コーナーこれはフーラー、ね。はい、はいで、これは、最新っていう。へえ、ー。結構、すごいですね、はい。すごいんです。<笑>ほら、1万3200円もします。なんでですかあのね、腑の入り方と、 多分花は違うんだと思いますこれとこれの違いとかこういう柄とかこれ葉っぱの柄で値段変わるんですよでもねマニアックなお店なんで す, で す,、ね、そうなんですだからフーランも値段1万いくらとかあるとか、うん、き綺麗な花の花はあんま変わんないんだけども私には わかんない<笑>。<笑>ここに来れば15番さんですね番号で呼んでるんですけど、はいはい、15番さんは専門の人なんで会えれば楽しいそうですね是非15番さんはこの辺もそうですね駒場バラ園さんって言って、うんうん、あの世田谷の駒場ですはいはいはいそちらの方で。 やってますここは生産者ですね。すべ て, て自分で作っていてへ私たちに売ってくれるなるほどわすごいですよ若いのにねすごい技術を持ってどんどん増やせますほらいですね可愛いい、えっと、<笑>これだってね刺して何年生だろう二年かなこの感じだと触ってよくあるの、ね わかります。猫の針具合で。こういうところを、ね、ピッと切って刺していくるんですよ。はいはい、大量にこれだと1000とか、はい、2 0とか作れると。一人で。が大変ですご、ね、い、ね、です。彼の家はお庭の中を自動車で移動します。<笑>ナンバー付いてないトラックです。<笑>そういうお店。へー、お<笑>もい。今ないのはね、昨日大量に売れちゃったんです。箱ごと。箱ごと。これごと箱ごと持ってっちゃったんだ。 中国の輸出業者ですとかが全部売って言って買っちゃう。ちゃんと自分の立場は自分。は<笑>い、すみません。講<笑>師答え。はい、すみません。えとミニ盆栽をメインにやってまして、はい、であとは教室 の, の教材で使ったものとか、うんうん、そういうものをあの初めての方向けに積みできるようななるほどものを置いております。素材。 は い, 系が多いと、ね。はい。素材とあと鉢ですね。あ、鉢も。盆栽の鉢用。こうあの型鉢で安めのものとかって今、うんうん、売ってそうで売ってないん で,、ね、そうなんですよね。ホームセンターとかでも。おすすめみたいな。おすすめおすすめおすすめ今の時期だと姫、はい、オートがおすすめですかね。ちょっと鉢汚いですけど。姫うート？はい。あっち アセロラはいタイワ台湾姫オートって言ったりしてますけど、えー、今まだ花一旦切っちゃいましたけど、うん、ここからまた伸びてピンク色の花が可愛いの咲きます、えー、で赤い実が秋頃つきますのでまあ実も花もはいで暖かいところが好きなので、うん、今の時期よく伸びて。 がいいですね、逆にに寒さに弱いので冬場は保護しますなるほどちなみにあの盆栽教室やられてるじゃないですか、はい、ここで、はい、それはどんなことをやるのかってあ本的には持ち込みの盆栽教室をやってまして、うんうんえー、お持ちの盆栽で困った時に一緒にお手入れするというスタイルですああなるほど自分の家のものの作業が分かんない時とかに 予約して、でそこで一緒に剪定できるっていうか、はい、そうです枝が伸びたのを切ったり、うん、針金まかし、うん、なるほど、あと植え替えとかですね。ああいいですね。で道具類はこちらで用意してますので、盆、は、栽、いはい、だけ持ってきてもらえればいいですし、はいはい、あ, あと鉢で困ったらここの売店で買って、ね、植え替えれますので、手ぶらで来てもここで買って手ぶらやることもできますのでね。はいそれも大丈夫です。なるほど。ぜひここのものを買って。はい。<笑> 教室に行くっていう、黄金のルートで行ってもらえれば。<笑>はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそ う, う, う。本店は大宮なんですよ。はい、はい。で、某有名な盆栽屋さんで、修行をして、独立した方で。うんうんうん、まあ40代なんです、四十代の。 はいはい、お家の方はもうここ大きいやつバ、うんうん、ンバンボーンって置いてありますけどねここはそんなに大きいのがボコボコ売れるもんでもないの で, ことでちょっと小さいのを作って今度はグリーンクラブで9月から、えー、教室を始めますチーズさんがやるみたいなはい64番の木村さんという木村さん木村さん、大、うん、宮の方なんですね大宮です、えー、確かに面白そうな木が上手です上手です 美術館の中でも先生やってます、ね、なるほどそれぞれの盆栽屋さんが持ってる鉢を売りに出してるんです、はい、は, いはい。普通の園芸屋さんでは絶対お目にかかれない、まあ、そうですよね。そういうものが取り揃えてありますので誰々の作家さんの名前を言ってもらえばまず1個ぐらいはあると思います。有名どころ の, あの作家物が取り揃っております。でまた格安です<笑>、はい ここも割引なかなかね本当にねないようなのがね、うんうんうん、この人のがのみたいなのが、ね、なんかいくつか紹介してもらえませんかこの人、えー、とこれはあの中村是功さんっていう、うん、あの商品盆栽の東京で、はいはい、始めた有名なあの俳優さんの鉢是功鉢この絵が特徴ですね カニの絵とか書くんですよ。まあ多すぎてなんて言っていうかわかりない、ね、<笑>この辺はあの龍の彫刻したタニランザンさんっていう作家さんですよね。はい、それから、うん、これが綺 麗, 綺麗ですね。結城焼石さんっていう、うん、茨城の結城で作ってます。絵はもう全部手書きで、えー。綺麗だな。え、二代目です。初代はキキキリンさんのお姉さん。ううえ、そうなんですか。はい。 で今初代のものは貴重品なんでここには置いてないかもしれないですえそうなんだこちらは作家さんが統一されてるところ英明、はい、さんっていうんですけどねあいい名さん知ってま す, あます A 名ってあの英語の「に明るい」って書くんですけど英明、はい、さんの鉢のコーナーですーここは、ね、あっ、ね、みんなそうなんですこの辺がそうでこの辺がヨウザンさんヨウザンっていう人の鉢、はい、今ね面白いなこの 女 の, 女の若い女の人が作ってるんですけど手作りなんで菊とか梅とか、はいはい、竹と か, かってます、ね、絵をこれは彫ってあの書き落としかな書き落としかもしんないねこういう新進作家の作品もありますこれ美里鉢っていうんですけど美里さんいか 女の人、マ、ま、ユちゃん、マ、ま、ユちゃん、ま、マユバチって呼んでるんですけどね。<笑>うん、意外と女の人いなくて、てうん、ちょっと、<笑>ちょっと。こ れ, これうちのね、王の、うんうん、王の秋雄。仙台が。先の作り。うん、彫り。なくなっちゃったけどね。これは石か、石もあるよね。石。これ気になってたんですよ。すごいですね。彫ってある。あそうですよ。これ目のの岩石です。目の？うん。目のって ここの部分はね、メノンなんですよね。で、そこを掘ってある。メノンと水晶は同じですね。メノンが古くなると水晶になるんですよ。ほうほうほうでそ、彼女、女の方なんですけど、石、はい、専門にやってて、石専門、水晶でこう盆栽に飾る石と、うん、それからこっちの宝石の原石もやってます。すごい石屋さん。石屋さん。<笑>石屋さん<笑>うん、面白いの買りますね。いろいろ。 説明していただいてありがとうございます。で二十六日までですね。そうです。ですね、木曜日です。ちなみにその次のイベントはいつ頃なんですか。一応今予定していますのは九月の二十五日、二十四、二十五、二十六から。ええー、金土日に。 えー、と外部から山野草の大きなあの業者さんを呼んで、うん、おもとの業者さんも呼んで、えちょっとしたあのイベント、盆栽、ねはい、と山野草、おもと、合同の秋の大収穫祭っていう名前の第3回ですね、今年はコロナなんで、えー、ちょっと縮小はしてますけれども、一応、入り口に体温測るものと、あと消毒液、大量に用意してありますので、はい、え皆さん、お越しください。はい 月1からあの何かしら行事をやっておりますなるほど、はい、ぜひね動画見たことをきっかけに皆さんとお話できたらいいなとそうですよね<笑>えで分かんないことがあればどんどん聞いてもらってそうですねええ教えられる人がいっぱいおりますのでぜひお越しくださいはい分かりましたではありがとうございますありがとうございました